こんにちは G です。今回は Android OS のお話。正確には r e ー a g e という Android 互換 OS ですね。軽い OS ならラズパイでも快適かなと思って試してみました。画面のサイトでデバイスメニューから Raspberry Pi 4を選びます。ROM には複数のバージョンがありますが、 レニエジ OS18.1 を選びます。最新版を使わないのは後からインストールする Play Store の都合です。画面のサイトに移動しますが必要な情報もこのサイトに書かれています。なお、この OS は ARM64bit 版になります。いつものようにレッチャーで SD に焼きます今回は 32GB の SD で試しました 16GB でも大丈夫ですけど余裕がない終わったら SD をラズパイに挿して起動初期設定は単純簡単ですランゲージは日本語が下の方なので 矢印キー操作なので遅いです日付はデフォルトがなぜかミッドウェイ島なので日本に設定し直しますタブレットの保護ではパスワードやピンの設定するんですがパスワードが見えちゃうんでスキップしていますパスワードが正常に動作することは確認済みです 起動画面はこんな感じ。矢印キーでページの横スクロールができます。この後、プレイストアをインストールするので準備をしておきます。設定でシステムを選びます。詳細設定を選んでジェスチャーをクリック。電源ボタンメニューを選び、高度な再起動を オンにします以上で準備 OK です。では Play Store のインストールです。はじめにインストーラーを入手します。ブラウザーを起動して OpenG Apps で検索します。このブラウザー URL が打てないので検索結果から OpenUp Project ププを開きます。ARM64 アンドロイド11ピコを選択して赤いダウンロードボタンをクリック画面のようにダウンロードを開始します画面右上のアイコン部分をクリックするとダウンロードの様子がモニターできますホーム画面に戻ったら F5 キーを 長押しします。画面上部に電源を切るなどのボタンが表示されます。再起動をクリックしてリカバリーをクリック。これで TWRP リカバリーモードで再起動されます。TWRP はファームウェアのインストール、バックアップなどを行うオープンソースです。 リカバリーモードの画面が表示されたらインストールをクリック。左のフォルダーズのダウンロードをクリックでダウンロード済みの OpenG Apps ファイルが表示されます。このファイルを選ぶとインストール画面になります。リブートアフターインストレーションコンプリートをチェックして、右下のスライダーを右方向にドラッグします。 これで Play Store のインストールが始まり終われば再起動されます。起動したら画面下のホームボタンのあるタスクバー部分を上にドラッグします。Play Store がちゃんとインストールされてますね。早速 Play Store を試してみましょう。 まずは Gmail アカウントでログインします。こんな感じでフルに機能が使えそうです。 ところで映画のこの根付けの違いは何なんだろう ?YouTube をダウンロードしてみます。 設定を開いてストレージを見ると 8GB でフォーマットされてますね。32GB 全部使えるように直さないといけない。TWRP で拡張する方法もあるんですが手間がかかるんで Gparted 使った方が早いと思います。ここでは m a n j a で Gparted を使います。 g パ a r t e はラズパイで利用可能なほとんどの OS で利用できます。g パ a r t e を起動したらデバイスをレ e n i e d g e o s の SD に切り替えます。ほら、見割り当てがほとんどですね。ユーザーデータを選んで右クリックでリサイズ移動を選択。 数字の手打ちもできますが、スライダーを動かして最大幅まで広げます。適用アイコンをクリックして、出来上がり。見割り当てがなくなって、ユーザーデータが 26.49GB に拡大しています。 ところで LineageOS は日本語表示されるけど入力はできない。設定を見てもそれらしい機能はない。キーボード配列もおかしくて変更するにも日本語はリストにない。ブラウザーの動作を確認します。URL が打てないのは前述の通り。 動画再生ではフル HD ではなく 720p 以下の設定になります。うーん、かなり残念。それならと、プレイストアで他のブラウザーも試してみました。最初は Chrome。全く動きません。 Firefox は動作するんですが、モバイル端末と認識されるみたい。ユーザーエージェントを直せばいいんですが、面倒なのでパス。Brave も試しましたが、動作しない。Chrome ベータというのがあったので、インストールしてみました。 これはちゃんと動くようですが YouTube はモバイル端末と認識されるようです最後に Puffin を入れてみましたおおちゃんと動くみたいただ YouTube では画質が 720p までに制限されているのとあまり速くない レニエージ OS の基本操作を一覧にしてみました。これらも画面のダウンロードサイトに詳しく書いてあるんですけどね。このサイトにはデベロッパーモードの解説、SSH や USB ブートなどの解説もあります。お約束じゃないですが、いつものオーバークロックはどうなんだやりましょう。 設定でシステムをクリック。詳細設定を選んで下端の Raspberry Pi Settings をクリック。マキシマム CPU フリー q u e をクリックして任意の速度をクリックします。再起動後からオーバークロックになります。ブラウザーで確認すると Chrome Beta は設定変更でフル HD 再生できますが、 他のブラウザーでは 720p の制限があるんで高速化の意味なかった。まとめです。導入はすごく簡単でした。Android OS 最新版は昨年10月にリリースされた12。今回試したのは11。Play Store が使えるので Android OS は ラズパイでもありかなと思いました。でもやってみると全てのアプリが動作するわけじゃないので利便性は微妙問題は日本語入力できないことですね。検索もできないんじゃ常用は無理。キーボードのキーマップも修正できない。 ハードウェアアクセラレーションが無効なので、ブラウザを問わずフル HD 再生は厳しい。もう少し関連情報も欲しいですね。例えばターミナルもインストールできるんですが、周辺情報がないので試す気にならない。ご覧いただきありがとうございました。 三回目のコロナワクチンを予約しました。かかりつけ医に電話予約したんですが、担当の女性が三回目はモデルナになるんですが、よろしいですかいやいや、私に選択権ないから構わないと言うと、申し訳なさそうに、 本当にごめんなさい。なんか悪い予感がするのは気のせいかな。ではまた次回。